えー、それでは今日の今回の授業の最後となります唐津版の乗算アルゴリズムのまあ一変数多項式に対するアルゴリズムをこれからえ説明していきます。一変数多項式に対する唐津版の乗算アルゴリズムもあの考え方はあの基本的な方法は整数の乗算の場合と同じです。でまあ、整数の場合にはその桁数に関してまあ上位桁と下位桁に分けて 演算を行っておりましたけれども一辺数多公式の場合にはこの桁数であった部分が次数となりましてそのまあ今ここではそのジ n を2の n 乗としましてそれから f x と g x と, という2つの一辺数多公式の計算乗算を行うことを考えるわけですが、えー、まあこの f x と g x をそれぞれまあ上位 工事の項 F1 とそれから回の時数が低い方の項 F0 それからえと GX も定時の工事の項が G1X それから定時の項が G0X というふうに分けることにします。で F1F0G1G0 の時数はそれぞれ LargeN で上から押さえられているものとします。でこのような形で表してこのまあ FX と GX がそれぞれ 2N 値のまあ項 あの多項式だったときに、まあ、それをその、まあ、これ f1x×x の n 乗プラス f0x で fx を表すとそれから gx も g1x×xn 乗プラス g0x で表すということであとはその整数の時の唐津場のアルゴリズムと同じようにこの工事の項とそれから真ん中の次数の項とそれから定時の項を こう別々に計算して加えると、でまたその中でこの今度はその高次の例えば F1、G1 のえと乗算をさらにあの再帰的にこのカラツバの方法で分割であの掛けるとかですね。あとこの中中位のこの項の掛け算についてもやはりあの分割してえとあこの定定時のことですね。この定時の項とかとここの中時の項についてもあの 再的に分割してからつばの方を適用するといったような形で乗算を行います。一変数多項式のからつばの乗算についてはそのアルゴリズムをこれから示しますま。入力としましてはその f と g x が与えられておりまして f x は f×x+f0x n プラス。 g x は g 1 x かける x n 乗プラス g 0 x という形で与えられているものとします。で、ここでラージ n は二の n 乗としまして、それから f 1 f 0 g 1 g 0の次数はそれぞれまあラージ n 未満であるものとします。で、これに対して出力はこの f x g x の積を返すということにします。え、次に述べますのがその、えー、カラツバの乗算アルゴリズムの各計算ステップです。 まず最初にのステップですけれどももしこのラージ n が1の場合すなわちその与えられた多項式が2次以下の多項式の場合にはここではその fx と gx は通常の多項式の積を行っの乗段を行ってその積を返すということにします。で、 ステップががそれれ以外の場場合合でですすすけれども、な、まあ、なわち数がより大きな場合ですねで。この場合にはこの ABC という3つのステップを行うということなんですが、えー、とまずその A としてこの上位の工事のですね多項式 F の多項式の工事の部分 F1 と G の多項式の工事の部分 G1 の積を再帰的にこの唐津葉のアルゴリズムで計算したものをまあ A と置くと。 で次にステップ B ではえこの f x のまあ定時の項 f0 とそれから g の定時の項 g0 をまあ再帰的にその唐津ばのアルゴリズムでえと計算した積をですねこれを B と置くと。でえと3番目にはこの c として f1-f0 それから g0-g1 の積を再帰的に唐津ばの アルゴリズムで計算したものをと置きますとでこのようにしてこの部品となる abc を計算した後その第3ステップでえこれ a る x の 2n 乗プラス a b c かける x の2乗プラス b をあの こ, このステップでの計算結果としてあの返すというのがまこの唐津バの乗算アルゴリズムの基本的な形です。 でこの一変数多項式に関するその唐津葉の乗算アルゴリズムの計算量については結論だけ、えー、と定理の形で示しておきます定理は以下のようなものですラジ n を2の n 乗としましてで F と G を R 乗の一変数多項式それから F の次数それから G の次数はともに small n 未満としますでこの時にその唐津葉の乗算アルゴリズムによるその F と G の乗算の計算量 はここではその計算量の単位としてはこの元となっている間 R の四則演算の回数を単位としますけれどもこの乗算の計算量はラージオの n のログ3乗で見積もることができます。今回の授業のまとめです。今回はその高速乗算法の一つとしまして。 カラツバの乗算アルゴリズムを紹介しました。で、その中では、まあ整数の乗算アルゴリズム、それから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて、まあそのアルゴリズムと計算量の見積もりを紹介しました。え以上で今学期のあの計算幾数学一の授業内容が一通り終わりました。ちょうどここでその内容を振り返ってえまとめておきたいと思います。 でまあ、今回のこの授業では次下のようなことについて学びました。1つ目に計算機の構成2つ目に計算機における数や多項式の表現3番目としてアルゴリズムと疑似コード4番目に計算量とその見積もり5番目に多倍調整数や一変数多項式の指則演算のアルゴリズムと計算量6番目に拡張ユークリットアルゴリズムとその性質 7番目に中国乗算法とその応用で8番目に唐津波の高速乗算法ということでしてまあ主にその整数ですとか大多項式チェーン数多項式に対するまあ大数的なアルゴリズムを中心に取り上げるとともにそのアルゴリズムの要素ですとかそれからと疑似コードの書き方それからまあ計算量の見積もりといったそのまあ計算機を のよるその使用を伴うようなその数学においていろいろな場面で必要とされる素養をについて説明をいたしましたそれからまあユークリット誤助法ですね拡張ユークリットアルゴリズムといったそのユークリット誤助法をまあ中心にしましたその各種 の, その応用についてもあの紹介をしてきました、えー、というわけでその今期 の, その授業でですねあの学んだ 内容が、まあ、これからの皆さんの中で、えー、とまあ知識として、えー、活用されたりあるいはその教養として生かされることを願っております。えー、最後に掲げました写真はあのこれは日本であの最初に稼働した電子計算機として知られるフジックというの計算機の写真でしてあのこれはあの国立科学博物館にえ所蔵されているものです。まあ、あのこの辺の辺話はまた いつか機会がありましたらあの触れたいと思いますけれども、まあ、のこれからですね、えーとまあ、ハッピーコンピューティングということで、まあ、計算に携わるような際にですねこう皆さんが、えー、今回の授業の、まあ、知見を生かされることを願っております。えー、それではこの辺で、えー、今期の計算基数学1の授業を終えたいと思います。お疲れ様でした